おはようございます。おはようございます。おはようございま す, いいす。本日は埼玉県にあります埼玉ゴルフクラブさんの練習場にお邪魔してます。はい、はいはい。この後あのミュちゃんの、はい、あのラウンドレッスン企画なんですけど、はい、その前にちょっとあの森ちゃんのレッスン動画を撮らさせていただきたいなと思ってます。はい。で、あのコメントを前回募集したじゃないですか、はい。どんなレッスンがいいですかっていうので、いただいてました何件か、はい。ちょっとそれを今日 1つあのやってみたいなと思いまして、はい、古島恵子さんというい、はい、多分女性の方です、はいはいはい、からコメントいただいてましてツッコミの癖があるのでツッコまないようにするドリルを教えてくださいと、うん、コメントいただいてまして僕も結構ツッコむ傾向にあるんで。 こ, うこれはいいなと思って<笑><笑><笑>、はい。なことでちょっとやっていただきたいと思いますんではい、はいはい、お願いしま す, します、まあ、突っ込む人って大体こう手でボール叩きに行こうとする人が多いんですよなので右側のこう入りすぎるとボ、うん、ール内にかまったのでどうしても突っ込みやすくなっちゃうんでまあいろんな突っ込みの原因はあるんで一概にこれとは言えないんですけど一個原因としては こっちが強くなっちゃうのが原因、うん、なんでそれを特製するのにこうやっていつも通りに構えてもらって右手の親指と人差し指で特に肝心なのがこの右手のくにゅっとした部分ここも一緒に離してあげてこの状態でボールを打ってあげるあなるほど、離すのそうそうそうそうこうじゃなくて指だけ離すんじゃなくてここも離しちゃう。 これは難し い, です、ね、いやだって、ね、最初は別にフルショットする必要もなくてハーフショット で, 大丈夫で構えてから内を開けて一緒までずっと離しまっすこれは大体突っ込む人って離してあげてたとしても打つ時にキュッてこ う, や, ります逃げ う, うやって握っちゃうそうやってそのあれになりますカットになります<笑>そうですよねだから外から入るんで状態も左に行きやすくなるなので離した状態でハーフショットでいんで っずくっつけないでうまっ離した。<笑> だから押すものがないから絶対インサイドが降りてくるってことすと体も軸に残りやすくなってくるっていう感じ。フルショット できますできます多分結局フルショット飛ばしたいとかそういう時に出ちゃうんで多分そうですよねフルショットとかでそれやんないとダメですよねに乗ってきたらあとはこれで同じようえ、OK、すごっ<笑> おちょっとドライバーでもやってみましょうよドライバーで も, ーでも<笑>あれ難しいですよ<笑>分かりますもんできないのあの 僕, 僕がね僕ができないのが分かる<笑>聞いててドライバーも最終できなければハーフショットから大丈夫ですもん<笑>それが突っ込むイ へ、えーでこれでフルショットしてあげますで<音声> い, い感じ<笑>と突っ込まなくなってくると思いますなるほどこ<笑>れはちょっと練習してもらいたいなっていう <笑><笑>まあ、コメントにはラフの時の打ち方も教えてほしいみたいなの入ったんですけど、まあ、ちょっと練習場なんで、まあ、ラフの時はまた次の機会かなっていう感じなのとあとあの視聴者さんを来てもらって、はい、なんかワンポイントレッスンみたいな曲もどうですかみたいないただいてて。はいはいはい いいじゃないですか面白いですよ、ね、面白そう<笑>お会いできるのちょっと嬉しい。本当に森ちゃんが直せるのかっていう<笑><笑> 10, <笑> 10人ぐらい来てもらって熱<笑><笑>ッで<笑><笑>はいでそれもいいのか企画だったらあいいですよ、はいうん、ぜひぜひしたいです<笑> じゃあ、ちょっとどこかで、あの、はい、ちょっとそういう企画も作って、これからも、はい、あの。まあ、皆さんにとって、こう、いいレッスン動画を出せたらいいなと思いますんで。ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。